キングピス。3月8日は管理栄養士でコンビニ外食研究家の浅野まみこ先生の指導で平野市用がコンビニ食材だけでできる超豪華ディナーの作り方を紹介した。前回、マネキンの顔部分にタブレットを装着したアンドロイド先生が登場し、力を入れるところ、ここじゃない、とスタッフに突っ込んでいた部屋だったが、 今回は身長体重を先生と同じにした第二形態が登場。ええ、体重も、と一瞬驚いた平野だったがどこに力入れているんすかと我に帰りアンドロイド先生に対して壁ドンしていた。そんな中、最初はビシソワーズという冷たいポタージュスープを作ることにしたが、平野は、ポタージュチューチューとかみかみ。まずはヒントなしで。 コンビニ食材のポテトサラダコーンポタージュドライパイナップルをミキサーにかけた平野流スープを作り試食。これはこれで、えツ、うま、と成功したようだが先生曰く美味しいものを組み合わせただけとのこと。正解レシピのポテトサラダ牛乳ヨーグルトで再挑戦すると、夏に飲みたいな、ひんやりしてさっぱり、と感想を述べていた。 二品目はトマトリゾットを作ることに。トマトスープの、ソ・スライスチーズあともう一つの材料はと簡単クイズが出題されると肝心の米が出てこず、えっつ。と、しばらくの間しょうちゃんシンキングタイムに突入。ようやく正解がわかり、ツナマヨおにぎりを使って調理スタート。すると平夜は、おばあちゃんが作る、スライスチーズを使った別レシピがあって、 とおばあちゃんが作るチーズせんべいが大好きだったと語り、それに備えておばあちゃんの冷蔵コスライスチーズだらけだった、と明かした。そして出来上がったリゾットには海苔で目鼻口をつけ、自画像にしてはだいぶいい出来、と絶賛していた。そして3品目は、蓄前車を使ってフランス料理のキッシュを作ることに。しかし平野は、キッシュとキッシュ自体を知らない、様子。 調理途中で先生がチーズを入れる指示を忘れるというトラブルがあったが、卵などの材料を混ぜ合わせてレンジで加熱している間に、マスさんとお会いしたのは数えるほどしかない、と3月いっぱいで、ジップ。お卒業するマスタイチ日本テレビアナウンサーとの思い出トークに。ただ、数回しか会っていないため、正直、仲いいかって言われたらわかんないです、と告白。 とはいえ、普通のマスさん、とリスペクトしていると語った。そして最後は、サツマイモ2とバニラアイスを使ってジェラート作りに挑戦。二つをジップ好きの保存袋に入れて混ぜ合わせていったが、ここでも平野は、マスさんの普通の顔だと、やっぱり滑らかで行きたい、と言い出し、スタジオで見ていたマスアナは、意味がわからない、と戸惑い。助けを求められた。 ジャニーズで平野先輩にあたる風間俊介も僕もちょっと通訳は難しいとお手上げ状態だった。その後も平野は作って持っていきますのでマスさんのご自宅まで道中ジェラートを門で玄関前のポストに入れときますんでとマスアナに語りかけ受け止めきれないとマスアナを困惑させていたのだった。